これから皆さんにこの本棚を使ってトヨタのマネジメントがどのように生まれてきたのかそのルーツを紹介したいと思いますこの本棚は非常に画期的なデザインになっていますというのは、えー、左側ですね左手から向かって右にずっと時代順に並んでいますでそして上半分ですね上半分3段が東洋 そして下三段が西洋という、まあ、歴史の流れですねが説明できるようなデザインレイアウトになっています原点となるのはこの中国の古典ですね論語に始まり孟子中陽そして孫子の兵法だと四書五教」と言われるようなものが中心になっていますこれがいわゆる2500年前ですねでそれからずっと歴史をたどっていって時代を遡っていくとですね 朱子学これ江戸時代に江戸幕府の中心的な学問になっていた朱子学で応用名の伝修録などがこう並んでいますこれがいわゆる江戸時代にですね日本のいわゆる中心的な教育師匠御教になっていたものから派生しています江戸時代末期になると幕末の志士で有名な吉田松陰西郷隆盛など 出てくるわけですがその師匠となる方がこの佐藤一斉という先生ですこの佐藤一切さんは江戸幕府の朱子学及び陽明学を教えていた先生でこの原子 始, 始録という本これが非常に有名になっています佐藤一切先生のお墓は六本木の非常に近いところにあって お、えー、お墓にに参りに行ききたいんでですが、えー、中に入ることはできません江戸時代後期になるとですね、えー、二宮尊徳沖縄この二宮尊徳は、えー、浜野湖を中心にですねこの法徳思想というものが広がってました二宮尊徳沖縄は農民の生まれなんですが一生懸命勉強して、えー、儒教それから仏教そして神学この3つを融合させそれに、えー、資本主義的な考え方ですね いわゆる経済の原理っていうのを取り入れて農民がいかに働きがいを持つか生きがいを持って仕事にかかれるかというところを研究した人ですこの二宮尊徳沖縄の法徳司法がですね、えー、豊田佐吉さんはその浜名の湖生まれで、えー、生まれたあたりにですねこの法徳司法が広がっていたと言われています。法徳司法が、まあ豊田家のです、ね、源流と言わわれれているけけなんですけれども 明治に入ってですね明治地震で産業が発達する中で、えー、浜名湖でですね起業した豊田佐吉さんの方の経営の哲学に流れが来るわけです豊田佐吉さんが起業していくわけなんですねまあ今でいうベンチャー企業です でその時の経営哲学のベースになったのが二宮尊徳の報徳司法ということが言われています報徳司法をベースにした豊田家の考え方の上に、えー、自動車産業をですね自動車に、えー、新たに乗り出したトヨタ自動車がですね、えー、トヨタ生産方式というものをその上に生み出してきたという流れになっていますこのトヨタ生産方式が生まれてそれが、えー、海外に広がったわけなんですがそれがこうずーっと下にいくとですね こ、え、のー、西洋ですね西洋の歴史として、えー、見ていきたいんですがこれが海外に、えー、だんだん広がっていくという形になっていますここにドラッカーの本がありますがドラッカーもですね、えー、当時のトヨタ自動車、えー、日本に来て、えー、研究したということが言われています左側をずっと見ていくとですねこの西洋の哲学本来この空いているところにですね西洋哲学がいろいろ本として入っていかないといけないのですがなかなかこれを読む気になれない っていうのは、えー、ここの上にあるですね東洋哲学に関する本、まあ、思想哲学ですね、こういったものが及、えー、んでいくと、ですねもうここの本を読まなくてもいいという状況になってきたということですこのトヨタ自動車の、えー、生み出したトヨタ生産方式をですね海外が真似して、えー、こんな感じでですね。 トヨタウェイだったりいう本が出てきてですねこれが海外に広がっていくとでその影響を受けたのがまたゴールドラットという話になっていますでそれが今の時代にですねだんだんリーンというトヨタ生産方式を海外ではリーンと呼んでいますがそれがリーンが広がっていてだんだんグーグルもですねそういうリーンの考え方を取り入れたり今世の中でかなり強い会社さん がその流れを受けて経ただこのようにですねこれ西洋に今西洋というよりも海外全体に広がっているマネジメントの源流ですねこれがこういうふうにでトヨタから始まってトヨタはじゃあどこに始まるかというと二宮尊徳に始まり二宮尊徳は何に勉強したかというと。 吉田松陰なり中国の古典ですねそういったものを勉強してきているというこういった思想史の流れマネジメントの源流を追求するとこういうイメージになるということです。